ごご視聴ありがとうございますすちちもちもです今回は CSS を紹介したいと思います CSS というのはカスケーディングスタイルシートの略です HTML の、えー、表現をする装飾の部分をするのが CSS の役割ですで HTML の方が、えー、ホームページの構造を表す言語になってます CSS のことを一般的にはスタイルシートって呼びます c s s 以外にもレスといったような言語でスタイルシートを記述することもできます今回は CSS について試してみたいと思います前回の動画でフォームのタグを 作ってみましたこのフォームのタグを CSS を使って装飾してみたいと思いますフォームタグの CSS はモジラの MDN のページからちょっと拾っていきたいと思いますこの CSS のデータを CSS ファイルとして書き出します 今回の CSS を使うためにはヘッダータグの中にリンクタグというので CSS ファイルを指定して使っていきます CSS を読み込ませる前の表示を見てみましょう CSS ファイルを読み込んだ場合の表示を見てみましょう タグの内容は書き換えてないんですけれども CSS ファイルを読み込ませることによって見た目が変わりました CSS ファイルを外部に出しておくことでファイルを切り替えれば見た目が変わるという使い方ができています 今回は試しに一つの CSS ファイルで試してみますので皆さんはいろいろ切り替えてみて遊んでみてください CSS ファイルの中身を少し書き換えてみましょう書き換えてみると、まあ、変わる部分が見た目で分かって分かりやすいと思います あと特にデザイン的には、えー、Web は、えー、ボックス型でしか装飾ができないので、まあ、丸みを帯びた、まあ、装飾をするのは結構難しいですはい CSS で見た目は変えられたでしょうかいかがでしたでしょうか文字らの MDN を見ていたらフォーム タグに css をもう一つ追加してみようっていうページがあったので試してみたいと思いますモジラの mdn にはフォームタグの中のラベルとインプットが div タグというので囲まれています ID イコールっていうところで CSS と連携が取れるような識別が定義されています MDN に書いてあるフォームタグをテスト 2.html にして CSS の中身はテスト 2.css というファイルで保存します MDN の、えー、記述を見てみると、まあ、CSS ファイルに部分部分、えー、CSS の言語で追記していくことで、えーまあ、装飾が少しずつ変わっていくことを確認しながら進める手順になっています、はい、CSS ファイルに、えー、少し追記してみたら保存をしてみて、えー、ブラウザから HTML を読み込んでみて形が変わっていることを確認していきたいと思います CSS を追記するごとに形が変わっていることが確認できます MDN の CSS の最後が CO で途切れてます多分コンテントだろうっていうことでコンテントって書いちゃいましたけれどもちゃんと GitHub から正しいソースコードを見てコピーしていきましょう CSS のフォントフェイスっていうところのブロックで、えー、フォントが指定できるみたいです。でフォントを、えー、GitHub からダウンロードしてきたんですけれども、どうやら読み込めてない感じです。はい、こういうときは、えー、説明の内容をもう一度見直して、えー、フォントの扱いをどうするのか、えー、見直してみます。 そうすると MDN の説明ページの上の方にフォントをダウンロードしてなんか変換しろって書いてありますなのでこの通りにやり直してみます本当ならこんなにかっこいい文字が書けるみたいなんですけど ま, まだうまく い, いけてないです えー、多分変換かけないとやっぱりダメみたいですねこんなかっこいい文字書きたいですよね少しちょっとオジョリアが悪いんですけれどももうちょっとトライしたいと思います ししし試行錯誤してしまいます、えー、いろいろ文字を書いてみたり、えー、URL のファイル名が合っているかどうかの確認をしていきますでもどうやらファイル名も合っているし文 字, も文字が書き変わらないので多分ファイルの中身が変だと思いますなので MDN の説明書きをもう一度見直したいと思います もしかしかたら UTF-8 の記述のところがおかしいのかなでもそんなわけないしなあと思いながらもいろいろ試行錯誤してしまいます。 やっと見つけましたシークレットタイプライターという、えー、フォントのダウンロードのページを見つけました。 もう一つはジャーナルというフォントを見つけました Web フォントジェネレーターというところで TTF ファイルをアップロードして変換をかけます変換をかけたファイルをダウンロードして指定した場所に保存をして Web ブ, ブラウザで確認します MDN の説明通りにフォントを指定したら えー、結構かっこいい文字が書けるようになりましたこの文字はすごいかっこいいですねよかった MDN のフォームタグと CSS の練習はどうだったでしょうかご視聴ありがとうございました